山を駆け行きました。みんないるのか発電機譲るよ。破滅あり、すぐこっちに向かってくるかなキラーはハントレスだね。ダウン早かったしうまそうだね。 血族助かるなー他の仲間も見えてるから僕に任せてくれてるね草に溶け込んでるつもりだけど見えてる<音声>戻ってくる 言うよないからなまずい耐久入っちゃう早めに救助するべきだった救助を任されてる僕がなんとかしなきゃ。助かりたいか助かりたい助 ダメだな。クソばば絶対に許さんぞむすけらま待ってやらかしたよーキャンプされちゃうから少しでも離れなきゃ誰か助けてあげて<笑>遠いこれは無理か一釣りで。<笑>ごめんよー みんなありがとう。お仲間さんナイスうん、あと3台かまずいな。 くるくるここでやられちゃさっきの二の前だ大のやめてくれた。 逃げられた仲間の方に行っちゃったひと遠くから狙われてる怖すぎるよあと2台回せるかなおお、ひきかけだ。 やっぱりキャンプしてるなーこれで助けられなきゃ通電はできない猶予ないから釣り交換かストライク頼りになる今だ ダメだみんが狙われる信じて急いで回すしかない難しいよなーごめんみんまずいもう一人が狙われてるそこで倒れちゃった を近くに釣ってもう一人ダウンのキャンプにしたくないあら見つけちゃったわなんでまっすぐ行かないのっーやっべえやっべえやっべえんだけどマジでこれやっべえべえはマジべえは男として人の家がべえよなクソいやべえな変な動きをして死んだらプロこそやべえ失望されるに決まってる後でこのロッカー覚えてろよ 逃がさないわメガネ俺はもう死んでいる無理無理無理。 ここにいたんじゃ助からない読み合ってくれてる今のうちだこれは間に合わない離れて自己回復待つしかないね 二人とも不滅はなさそう。宝箱開けたいけど向こう側だなー。治療ができない。目の前のフックに吊るすここなら声聞こえないよね。斧回収に行くかな早めの救助にしよう。今のうちに安全な場所へ。 れる前に行くよなんとかなった大チこんなところにあったの分かりやすいからキラーにもバレてるよね発電機固まっちゃってるっぽいから通電は厳しい鍵出ないかな 返客がいたクローデット上がってこない治療しないと救助もいけないミンラストだったのかいよいよまずいぞバベチリで見られてるはずだから急いで離れようクローデットが追われ出した急いで発電機回さなきゃ あった、これにしようまずいこっちに向かってきてる どうなってんのかわからなかったクローデット近くにいたのありがとうクローデット違うところでタゲ取りできればなー宝箱引いてせめて治療だけでも クローデット、最後の宝箱から出た。クローデットを呼んで一緒に出たい。どこにいるかな。捕まっちゃったか。ハイズリ放置だ。少しでもこっちに近づいてほしい。クローデットこっちだよ。ダメだ、気づいてない。 起こしに行くしかない。ああ、担がれちゃった。バベチリで映らない範囲に隠れなきゃ。ごめんよ、助けられなかった。バレませんように。 いた今ならいける仲間と出たかったなぁ。